今日ご紹介いたしますのは、以前も紹介しているんですけれども、こちらの i イセルというドライブレコーダーの補助バッテリー、それから GPS によって無駄な駐車監視を自動でキャンセルできるという非常に画期的な i イゾーンこちらのご紹介。今回はトヨタのボクシーハイブリッドで取り付けを行いましたので、i イゾーン、e i セルの ご紹介。それから取り付け。で、これを取り付けたことによるメリット。今、ドライブレコーダーで最も話題を呼んでおります。MDR-A002。こちらの方も取り付けておりますので、こちらの事例でご紹介をいたします。それではまず、こちらの i c e ル l の仕様についてご紹介をしていきたいと思います。こちらは、ドライブレコーダーの補助バッテリーということで、 使えるようになっておりまして、日本ですとまだなかなか導入されていないんですが、韓国のヒュンダイ、最近ですとアイオニック5とか出てきておりますけれども、ああいった EV の車で今すでに補助バッテリーというものがビルトインドライブレコーダーと組み合わせられて使われております。 で、それと同じ仕様のバッテリーが、このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーというものになっております。なので、こちらの方はもうすでに純正採用されているバッテリーということになっておりますので、こういったバッテリーですと、火災の問題、特にこれから夏場になってくると、車内が暑くなってきて、このリチウムイオンバッテリーだと、 膨張して破裂する。で、かつ火災の恐れが気になる。そういった概念お持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらはもうすでに実績のあるバッテリーとなっていることで、非常に安心して使える仕様のものになっております。で、このエクステリアなんですけれども、アルミ製になっておりまして、熱伝熱伝導性も非常に高いものになっております。 なので、バッテリー自体の発熱もしっかりと抑えてくれる仕様になっております。で、今回ご紹介しているこの仕様というのは、i イセルの B12A というものになっております。で、先ほどご紹介した通りなんですけど、リン酸鉄リチウムというバッテリーなので、韓国の自動車メーカー、ヒュンダイでも純正採用されているものと同じ仕様のバッテリーになっています。 特筆すべきところはこちらになるんですけれども、バッテリーの容量自体は、今回これは B12A なので、1 5 3 6 w ーということで、大容量になっております。ドライブレコーダーにもよるんですけれども、連続駐車監視時間というのが最大で70時間使えるものになっております。でそれからこちらがまた特筆すべきところなんですが、充電時間というのがありまして、これが、 急速充電仕様のものになっておりまして、100分という仕様のものになっておりますで。さらにこれよりも小さいタイプの D6A というタイプのものもあったりしますので、車のサイズによってバッテリーの方は使っていただけるようになっております。はい、それからこちらのディスプレイ側のご紹介なんですけれども、まず こちらがディスプレイになっております。で、この VCC というのが、車体側から取っている電圧。まあ、バッテリーの電圧と思っていただければいいと思うんですが、その表示になります。で、今 12.4V ということになっています。で、この下が ACC ということでアクセサリー電圧になります。今はエンジンを止めてますので、0となっております。 で、その下がバッテリーの内部温度ということで、このサブバッテリー、補助バッテリーは、この内部に温度センサーが入っております。まあ、それによって、このバッテリーの内部を監視するようになっています。こちらがバッテリー内部の電圧値になります。で、この下が電流値と。 で、こちらを見ていただきますと、バッテリーの残量ということになっておりますので、非常に見やすいディスプレイとなっています。で、こちらの方は、さらにバッテリーの容量を上げたいという場合に使うための拡張の端子になっています。で、こちらがドライブレコーダーに出力される三芯のケーブル。 でこちらの方がバッテリーのオンオフ。で、真ん中の中立の位置にしますと、この照明。今消えてるのが分かりいただけるかなと思うんですけれども、照明が消せます。照明入れたい場合はオンを押していただければ、LED の照明が点灯するようになっています。 でこちらのインプットの端子は車の補給バッテリーにつながっておりますので、ここから給電されるようになります。取り付け例なんですけれども、以前はフィットで使ってたんですけど、今回ノアボクシーの納車になりまして、まあ、この i セルを移設しています。ノアボクシーの場合ですと、助手席のこの下がかなり空いてますんで、この下に入れています。 そうしますと、この B12A という大きさのこのバッテリーも十分入る容量がありますので、もうぴったりとこのように入れることができる。かつ、風通しも非常にいいので、バッテリーとしての温度管理もしっかりとできる。非常にスマートに取り付けができるようになっております。もう一つご紹介するのは、こちらの アイゾ n ン V3 というものになります。これは冒頭でもお話をした通りなんですけれども、GPS で無駄な駐車監視を自動でキャンセルできるというものになっておりまして、自宅のシャッター付きのガレージ等では他社から当てられる心配というのもないですし、月き決めの駐車場の場合でも、周り皆さん契約されているばかりで連絡のつく方ばかりなので、特にこの駐車監視というのは必要ないということがあると思います。 なので、そういった場合、無駄なバッテリーが消耗するということもありますし、かつドライブレコーダー自体も稼働し続けてしまうと、やはり消耗してしまうという懸念がありますので、そういったところでは電源オフにしたい。だけれども、公共の駐車場では入れておきたい。まあ、そういった場合に役に立つアイテムになっています。詳細なんですけれども、私の場合は、このグローボックスに、の下のところに付けています。 で、このような形で付けていて、まあ、自分の手に届く範囲のところに取り付けを行っております。これは何かと言いますと、駐車監視をしているとき、今電源がオフになって駐車監視がしているときに、ドラレコを止めたいといった場合は、このオフスイッチを押すことによって止めることができます。こちらのセットアップボタンは、登録したいポイントでこれを押すことによって、駐車監視、キャンセルしたいところが設定できるようになっています。 で、まあ、こちらのシグ、こちら3つのシグナルボタンというのがありまして、今、電源入れてるんですけれども、今、自宅の月き決めの駐車場で行っているので、キャンセルするときは、こちらのブルーの LED のランプが点灯します。で、これを、キャンセルしたんですけど、そうしますと、今、こちらのランプが点灯し始めましたが、これが今、 キャンセルしている状態駐車監視が今働いている状態ということになりますこれを自分が止める場所によってセットアップするのがこのボタンになっていますで、またここで駐車監視を切りたいよねという場合は2回押しますそうしますとこのようにこのポイントで GPS によってこのポイントでは駐車監視がキャンセルされるで、ここをもう一長押しすると このポイントでのキャンセルが解除になって駐車監視が作動するといった簡単に使える仕様のものになっています。今度はこちら側のご紹介なんですけれどもこちら側がイン側こちら側アウト側になりましてこちらが電源が供給される側でこちら側が電源を出力する側になります。なのでこちら側がバッテリーにつながっている配線でこちら側がドライブレコーダーにつながる配線となっています。 こちらが GPS のセンサーがつくところになっております。では次に取り付け方。この辺気になると思いますのでご紹介をいたします。で今回私はこの iZone V3 と iCell 両方を使った場合での取り付け方になりますのでそちらの方をご承知おきください。でまずこちらの蓋を外します。 ノアボクシーの場合ですと非常に親切でして、こういった蓋がヒューズ周りには付いております。こちら、初めて見られる方は何かごちゃごちゃしていて、取り付けは非常に面倒くさそうだなと思われる方もいらっしゃると思うんですが、実は非常に簡単です。簡潔にご紹介すると、こちらが先ほどのバッテリーのインプット側のプラスの配線。でこちらがマイナスの配線になります。でこちらの赤い線と、この黄色と黒の線は先ほどの バッテリーからのアウトプットの配線になっております。で、このバッテリーからのインプット配線はこちらのヒューズボックスに取り付けをします。それによって補機バッテリーから電源が供給されるようになっております。で、これが常時になっておりまして、ノアボクシーの場合ですとハザードから取っております。グランドに関してはもう単純に ボディに直接取り付けをするだけなので、ノアボクシーはここに直接取り付けをします。金属剥き出しのところに取り付けをいたします。インプット側もそれだけになります。次に、ドライブレコーダーに供給される側のアウトプットのこの三芯の配線なんですけれども、こちらも非常に簡単でして、まずこの今 ACC ありますけれども、ACC はこちら、シャルワのヒューズから取っておりますが、これは パワーアウトレットから取っております。黄色のジョージと黒のグランドに関しては、黒、それから白、でこれ赤あるんですけれど、これが先ほどご紹介した iZone のインプット側の配線につながっています。でこれがグランド。でこれが、色がちょっと違うんですが、これがジョージ電源。でこちらがアクセサリーの電源になっています。でこちら側の アイゾーン側のこのアクセサリー配線も先ほどのパワーアウトレットのヒューズボックスにつながっているということになっております。今度こちら側なんですけども、アイゾーンの出力側になります。アイゾーンを経由してドライブレコーダーにつながる側の配線になります。こちらも至って簡単でして、ドライブレコーダーについております駐車監視ケーブルに取り付けをすれば OK ということなので、 先ほどこちらの i イゾーンのこれが出力側の配線。これはアクセサリー配線。で、この下にあるのがアースになるわけなんですけれども、それをこの駐車監視ケーブル。今回これは m a x w の MDR の A002 の駐車監視ケーブルなんですけれども、この白のケーブル、常時をこちらの駐車監視ケーブルの常時電源のケーブルに繋げばいいですし、こちらの アクセサリーに関しても、駐車監視のアクセサリーのケーブルにつなぐと。で、最後は、この、グランドに関しても、同じようにグランドに取り付ければいいということで、これだけの配線で使用することが可能となります。取り付けが終わった段階なので、作動確認をしていきたいと思います。まずは、車の電源を入れます。 で、今、車の電源を入れたので、こちらの ACC 側なの、ACC 側の電圧が今表示されているのがお分かりいただけるかと思います。ここが表示されていないと、アクセサリー電源が取れてない可能性があるので、ヒューズボックスのパワートレットから電源を取りましたけども、そこをまあ見直していただく必要というのがあります。こちら。今、 電流値が4アンペアということで表示されているんですけれども、これはサブバッテリー今充電しているということになります。で、これ急速充電なので、時間が5分程度経つと8アンペアに切り替わります。ここをしっかり確認しておく必要があります。電流値が上がらないと急速充電ができなくなってしまいますので、見ていただく必要というのがあります。で、今ドライブレコーダーが作動しているんですけれども、 ここをオフにするとドライブレコーダーの電源も切れるようになりますのでそこの確認もしていただく必要というのがあります。このようにするとドライブレコーダーの電源も切れるようになっています。で、またここを入れますとドライブレコーダーの電源も立ち上がるようになっています。バイゾーン側の作動確認なんですけれども一旦 エンジンジ切りま す, ますこれ今ここのパイロットランプが緑だったので駐車監視が作動している状態になっているわけなんですけれどもここをオフにすると駐車監視が切れるかどうかという確認をしていただく必要というのがありますでこのマックスインの a 0 0 2の場合ですと ミラーの下にパイロットランプがついているんで確認していただければお分かりいただけるかと思います。こちらの i セル、それから i ゾーン取り付けが終わりまして作動確認もできましたので次はこちらの i セル、i ゾーンを使ってデモンストレーションをしてみたいと思います。これを導入することによるメリットはどういったもの、どういったメリットがあるのかという観点でご紹介をしていきたいと思います。 今回のデモはこちらの MDR の A002 を使ってご紹介をしようと思います。でまずこちらにあります。駐車監視なんですけれども、この MDR の A002 はオフタイムラプス衝撃検知 タイムラプス衝撃検知というこの3つのモードが選べるようになっています。で、今回はこちら非常に私もお勧めしたいモードなんですが、タイムラプスでかつ衝撃検知、衝撃が入った時にもイベント録画をしてくれるといった非常に画期的なものになっているんですが、これを使って実際にデモを行ってみたいと思います。24時間の設定で限られた 容量でできるだけ長くファイルを収録しはい、今、駐車監視を行いまして、4日また見てみたいと思うんですけれども、純正採用されている駐車監視は12時間までということになっておりますので、12時間以上の駐車監視ができるのか、また、それ以上駐車監視を行った場合のバッテリーの 残量それでは駐車監視始めてみたいと思うんですが駐車監視前のバッテリーの残量なんですけれども今満充電ではなくてちょうどレベル3ぐらいとなっておりますのでここからスタートしていきたいと思います 翌朝になりまままししてて駐車管理の方がまだ作動していますこの状態で補助バッテリーのバッテリーの残量を見てみたいと思います。補助バッテリー見ていただいてお分かりいただけると思うんですけれども、レベル3からスタートして、まだレベル1残ってるということになっております。で、この補助バッテリーは満充電の状態ですとレベル5まであるんですけれども、 レベル3の状態でも16時間ほどの駐車監視ができるということで、レベル5になるとさらに駐車監視は伸ばすことができ、今回の MDR の A00 には24時間までということになっておりますので、この補助バッテリーを使うことによって問題なく24時間まで駐車監視ができる。かつ、駐車監視の 時間設定が無制限の場合、補助バッテリーの電力が切れるまで駐車監視ができるということになります。今、自宅の駐車場から出て、公共の駐車場にいます、まあ。こういった公共の今、駐車場にいるんですけれども、今場所が変わっているので、このように緑のランプに点灯しています。でこの状態でエンジンを切ると、 まあ、自動的に駐車監視が作動するということになっています、まあ、こちら見ていただきますと今パイロットランプが点滅しているのがお分かりいただけると思いますで今度これをまた自宅の駐車場に戻って青いランプが点灯して駐車監視が切れるのかどうかっていう検証をしていきたいと思います録画を開始します、はい で今緑のランプがまた点灯してるんですけどこれが青いランプに自宅の駐車場に戻ると青いランプに点灯するかどうかというデモ画面をご紹介していきたいと思いますはい今自宅の駐車場を近辺に戻ってきましたはい今青いランプに切り交ったのが お分かかりいただけたかと思いますはいで今駐車場に着きまして で,、はい、で今着いたのでエンジンを切るといはいってことでこういう感じでで今エンジン切ったんですけどはい今自宅の駐車場なので。 駐車監視今不要に設定してるわけなんですけどこのように移動する場所によって登録ポイントでは駐車監視は解除ができると iZone を導入する大きなメリットになります。はいということで今回はこちらのドライブレコーダー専用の補助バッテリーそれから GPS で無駄な駐車監視を自動でキャンセルしてくれる アイゾーン V3 のご紹介いたしました。最後に私の所感をご紹介をしていきたいと思います。あれ何と言いましても、この補助バッテリーを導入することによって、長時間駐車監視ができる。でそれによって、大切な愛車を未然に守るということができるということになります。車、例えば、 公共の駐車場等で当て逃げされたり、ドアパンチを受けたり、そういった状況で、加害者の方は自分から名乗って申し訳ありませんでしたと言ってくるケースっていうのはほとんどないと思います。そういった時に状況証拠というものがなかったら、車に受けた被害というのは自分で片付けなければならないという非常に腹立たしい状況に陥るということがあると思います。 腹立たしいだけじゃなくて、金銭的にも負担をしなければならない。まあ、保険入ってる方も多いと思うんですけど、保険を使ったとしても、保険の等級が上 が, ってし上がってしまったりといった、そういった金銭的な負担がかかってしまうという二重苦が生じてしまうということがあります。それをこの i セルというのは、駐車監視を長時間可能にしてくれて、 そういった二重区から解放してくれる一つのガジェットであるということが非常に素晴らしいポイントであるということが言えるかと思います。で昨今、韓国の市場においては、ダ代ではもう当たり前のようにこの補助バッテリーというのは純正採用されている例があります。最近ですと新型のクラウンでもビルトインドライブレコーダーがやっと採用されるようになりました。 ですけども、日本の場合はまだこちらのサブバッテリー、補助バッテリーというのが導入されていないということもあって、12時間までしか駐車監視というのができないようになっています。それ以上になると、補機バッテリーのバッテリーが上がってしまって、エンジンが始動しないといった、そういった不具合も生じてしまいますんで、12時間までということになってるんですけど、この i イセ l を使うことによって、12時間使っても補機バッテリーに支障も出ませんし、 一般的に使われるドライブレコーダーでしたら24時間まで使うことが可能ということなので駐車監視が伸ばせてかつ状況証拠をしっかりと捉え万が一の二重区から解放されるということでこれはもう間違いなく導入すべきガジェットになってくるということが言えるんではないかと思いますはいってことでこちらの商品の詳細なんですけれども興味のある方はぜひ概要欄